骨盤調整コアヨガトレーナーの村井ゆき子です今日は光熱症状に、えー、とっても効く、えー、首周りのストレッチケア方法をお伝えしていきたいと思いますえー、と光熱症状っていうとね、ホットフラッシュとか動機、息切れとかあとは腰痛なんかも光熱症状の一つだったりしますでもこの首周りには副交感神経がすごくたくさん集まっているのでこの首周りを丁寧にケアすること 毛根気症状ってすごく、えー、改善していくんですねなのでぜひ、えー、やっていきますね、えー、それでは早速いきましょう、えー、と左手を床タッチしてで右手上に上げてでこの右左のこめかみのところに指ぐっと入れていただいてで目尻ぐっと引き上げますねあそうそうそうそしたら今度ねこの左手を胸の前に置うましょうで斜め下にちょっと筋肉引っうるような感じ。吸って。 吐きながらゆっくりとこめかみの力抜かないまま気持ちいいところまで頭を右に倒します肩の力抜いて長く吐いていきましょうこのねこめかみのところにくっとね指を入れているのがねすごく肝ですね筋肉の端っこを押さえて お家でやときとかも最低30秒1分くらい1か所続けていただくとかなり効果が高いのでなるべく最低30分30秒以内以上はやっていくようにしてみてくださいねはい吸いながらゆっくりゆっくり戻り戻しますねはいそしたら今度は斜め後ろにいきましょうこのままかみの力抜かないまま吐、はいて斜め後ろ 左手は軽く胸の前の皮筋肉斜め下に引っ張っていきましょう。 戻る時ゆっくり戻りますよゆーっくり戻り戻ましょうはいそしたら今度はこの耳の上ですねおめかみじゃなくて耳の上ここにぐっと指を立ててつらいことにぐっと上に引っ張る感じでそ の, その指の力抜かないまま左手はそのままですで吐きながら前をそうするとさっきの首ともまたちょっと違う 首の筋肉伸ばされているのを感じられるんじゃないかと思います。左の方重たくして。で、左の手斜め下に。ちょっと引っ張っていきましょう。息吐きますね。もう肩から首、頭、顔を全部リラックスして。長く吐く息にだけ意識していきましょう。 吸いながらゆっくり戻りますねそのまま斜め後ろ先と一緒です天井を眺めていきましょう しっかり吐けると呼吸すっとあとは鼻から入ってくるので吐く息に注意してしっかり吐いていきましょう。 はいそしたら手を耳の後ろに置いて後頭部を置いていただいて左手を上げて肘下げないようにしながら右手の手の甲の上に置きましょうで吸って吐きながら右の膝に向かって気持ちよく頭を倒します長く吐きますね 吸いながらこの左手をと左のちょっと膝の前ですねそこに指先タッチしていきましょうで頭は右膝の方に向かってその すするとですねちょっともし鏡があったら見ていただきたいんですけどこっちの顔がめちゃくちゃ上がってると思いませんかねこっちの方がすごい上がってますよねはいそしたら今度反対リフトアップ効果も楽しみながら反対いきましょうそしたら左手を上に上げて右のこめかみのところにクっと入れますで左手じゃなくて右手は胸の前でこめかみのところに指ちょっと軽く入れ て, て吸って吐きながら前 力も全部抜いてでこういうのってお風呂入りながら。 そしたら吸いながらゆっくり戻しますね。戻るとき注意しながらゆっくり戻りましょう。はい、そしたらこめかみに指入れたまま、吐、はいて斜め後ろですね。天井ちょっと見上げる感じ。 はいきましょう、まあ、そうしたら今度はこの右の耳の上ですね こ, のここですねここにぐっと指を入れてで右手は胸の上ちょっとずれ骨上に持ち上げるようにしながら吸って吐いて前を 同じ首なんですが、ちょっとまだ違ったところね伸びているの感じられると思います。顔の力も全。 吸いながらゆっくり戻り戻ますねそしたらそのまま斜め後ろです天井をちょっと波上げるような感じ肩の力抜いて気持ちよく呼吸を吐いていきましょう長く吐きます できた方が方は吸うときにちょっとねお腹膨らむように吸うようにしてみましょう。はい、吸いながらゆっくり戻ってきますね。はい。そしたら手を耳の後ろの後頭部に置いて。 で右手は上に上げて肘下げないようにしながら左の手の甲の上に置きますで吸って吐きながら左の膝に向かって頭を倒しましょう今度は長く吐きます そしたらその右手で右の膝のちょっと先の床指先タッチするような感じで肩の力、右手の力も抜いちゃいますで長く吐きます 吸いながらゆっっくりと戻っていきましょうはいそしたら両手を組んで頭の後ろに持ってきます肘大きく開いて吸って吐きながら顎を胸に近づけるようにちょっと手のひら後頭部の手のひら上にちょっと引っ張るようにして首の後ろ肩甲骨の真ん中へ伸ばしていきましょう長く吐きます 吸いながらゆっくりと戻っていきましょう。そしたら手のひらを胸の前で重ねていただいて、真下にぐーっと筋肉引っ張りますね。で、これキープで、この顎を吸いながらぐーっと天井に持ち上げていきます。首の後ろをぐしゃっと潰すんじゃなくて、顎を天井に突き上げようとしていきましょう。そこで呼吸していきます。首の前しっかりと伸ばしましょう。 首の後ろをこうやってリラックスさせることによっても副交感神経すごく優位になってきます特にストレートネック気味だなという方はこの首の前がね縮んでいらっしゃる方すごく多いのでしっかりとこうやって伸ばしていきましょう顔 の, 顔の力も全部伸ばしていきま 吸いながらゆっくりと正面見ましょうそしたら両手膝の上に置いて頭頂高い位置キープしながら大きく3回回しますこの時も首の後ろ潰さないようにしながらなるべく頭頂高い位置キープしながらゆっくり3回回します顔の皮もね伸ばされているようなイメージです3回回したら反対回りしましょう大き く, ゆっくり 折り回すんじゃなくてあくまでも気持ちいい範囲でゆっくり動かしていきますはい、そしたらゆっくり正面見ましょうそしたら両手床タッチして吸いながら肩を耳にぐっと近づけて ラスト1回吸ってぐーっと近づけてはーい、ストーンと下ろしましょうはい、いかがだったでしょうか、えー、首周りがね、すごく、えー、すっきりして、えー、もしかしたらうん背中周りのね、怖がりとかも取れていらっしゃる方多いんじゃないかと思います、えー、ぜひね、これ毎日、えー、ちょっとね、化粧水とか塗るときにちょっとついでに首回り、えー、30秒でいいです、やってみてください。 はい、えー、このようにこちらのチャンネルでは、えー、高年期前後の女性、3号から高年期前前後の女性の体の不調を整えるヒントだったり、エクササイズをご紹介しています。もしよかったらチャンネル登録してみてください。ありがとうございました。